金曜午後10時、第6話が17日放送され、平均世帯視聴率が 70% 関東地区だったことが20日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は 39% だった。平均世帯視聴率は第1話は 74%、第2話は 76%、第3話は 71%。 第4話は 71%、第5話は 74% だった。同作は、運命だと思っていた相手を不可解な事件で突然亡くした主人公相葉バユ井上と、幽霊になった鳥の直樹、佐藤健、唯一幽霊を認識できる刑事の魚住城、松山健一を中心としたオリジナルファンタジーライブストーリー。第6話で美容、利用。 カリナ、がユウイ、上真央マオ、からの手紙を受け取ったのと同じ頃、直樹佐藤健は、は樋口板倉俊くしき、と共に、成仏する方法を知る自分たち以外の幽霊を探していた。直樹と樋口のことが見えない人々が通り過ぎる中、二人を見つめる姿があった。そんな中、ユウイの引っ越しを知った直樹は急いで止めようと、女王松山健一、のもとへ向かった。 ユういは、ハヨン・シムウン・ギョンに、引っ越しを手伝ってもらっていた。その後、ナオキは、ジョうの姉カノをめぐみ、ひらいわかみ、に会いに行き、自分が成仏するためのヒントをもらった。それをユうにも話したことがきっかけとなり、ナオキは、ジョうが抱える、ある思い、に気づいた。ご視聴ありがとうございました。これからも、一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。